大丈夫ですか。はい、それでは参ります。ナプール選手番光花。 It's so g o o なおれ会場の皆様に感謝の気持ちを込めて礼ありがとうございましたはい。ありがとうございました髪の毛持って帰ってね